ステップ3、エグザンプル、レイ。電波を考えてみましょう。例えば、この電波がまあ X 方向に変化されている電波を考えたいんだと思いますが、そうすると、こういう風う に, には波になるんですね。E=E0 で、e、それがまあ大きさ、アンプリチュードでしょう。かけるサイン k z ガ t かけるこの e x h a t ていうのはそれがユニット・ベクトルなんですね。そうするこの図を見ると、まあ、例えば、z 方向は こ, れとこっちの方向だったら、x と y にはこういうふうには書いてあるんで す, よですね。それから、マックスワルの3番目の方程式を使って、b フィールドを計算してみましょう。 それだったら、del cross, X, del cross e equal to minus partial b p b r t t ですね。まずはここから計算してみましょう。del cross e equal to minus p ey p ー r t i z, ex ベクトルでしょう。プラスパーシャル ex p a r t i z, Ey になりますね。ですが、このフィールドとしては定義されたのは、x 方向だけには変更されているので、こっちは0になってるんですね。ey は0なので。そうすると、これ =ke0cos k z ガ t EY になるんですねこの最後の term として。それから、右側も計算してみましょう。まずは、この partial b partial t equal ke0 cos kz minus omega t ey。これが先の計算したものでしょう。そして、そのマイナスも入れるべきですね。で、 これを積分とると B イコールオメガ分の KE0 sin Kx-ωTEY なので B イコール C 分の 1E0 sin Kz-ωTEY <笑>そしたらこの B フィールドと E フィールドの大きさが まあ関係なんですけれども B フィールドの大きさが分 C 分の1になりますね。で B0 が Y 方向 に, に行ってるんですけれども、まあ、大きさ と, としては、えっと、かなり小さいですね。そしてまあ一般のことで考えると E クロス B 計算すると そ, そっちが 電磁場の進む方向、電波方向なんですが、そうすると、まあ、E が, がとその電波方向にはゼロ で, ですし、B も, もゼロ な, なんですが、それが必ず直候になってるんですね。そしたら、それも位相も一緒になります。で、磁場と電波の大きさによると、 これが C 分の1になりますので、それが定数になるんですね。